会場の皆さんただいま三<笑>戸半義朝湖ゆり で, です、えー、3年ぶりの開催本当にメンバー一同心待ちにしてきました、えー、昨日から参加させていただいておりますけれどもこのステージに立つと改めて帰ってきたんだなと実感します3年分の思いをこのステージにぶつけていきたいと思いますどうぞご制限のほどよろしくお願 い, いします 生きる明日をつかみ取れ 敗北が決して折れることのない魂を築き上げる生きる明日をつかみ取れその夏川でその道を切り開けここから勝負 I'm sorry. HOP!